熊本っぱらというまあキャンプ場に向かっております。おお富士山だ。めっちゃ綺麗。めっちゃさここに動物のウンチがある。<笑>おはようございます。ということで。 えー、キャンプ編ですがまだね時間的には3時過ぎなんですよさすがに3時に飯食うのは微妙な時間なんで一旦ねちょっと気温も冷えてきたんで木を起こしたいと思いますここのキャンプ場は直火が禁止なので焚き火台を持ってまいりましたよいしょこちらが焚き火台でございますこれどうやって使うの<笑>これね使い方がね全部ね買ったけど分かんないんだよね これだこれを引っ掛けてこうかこれがないとこれをこうえ？えー、えー、っと、はいはいはい、これをこうしてでこれをこうとはいでよいしょ 何がどうなってんのえあなるほどねこういうことかこうしてコートでこういうことねえ<笑>焚き火しよううんこいしょ、うん、うん よい吹き飛んだそしたらねこれからこの木使ってね火を起こしたいと思いますよいしょ。 よいしょよいしょよいしょよいしょそしたら朝を使ってこれさ人生の初火起こしなんですけど大丈夫かな<笑>うまくいくこれマジでよいしょよいしょよいしょこれ削ります これ削りますからのこういやいやいやついてついてついてつい て, つ, いてつかないついてくれないとさ困っちゃうんだよねよいいや、うん、い や, いやうんうん なんでななんでなんででつかない、うん、ついてもうさかないただなこれやっぱまたまってんのだめこれダメだよねそりゃそうだ当たり前じゃんこれああこの動画絶対いろんな人に怒られるよこれ当たり前のことやってないじゃんって怒られるよこれ、うんうんうん、ついたついたついたついたけどついたけどこれきいく行かないよねああ うこういうのはさもう現代兵器に頼るよね、うんいうんはあ着火剤買ってくれよかったなにこれ火起こしってこんなまずいの あ、はいはいはい、<笑><笑>っもういいか減ついて。頼もうあ やりたいいいいいいいちょっとまだ風そそそそそそそそそそそそうそうそうそうそううううれれれれおいおいおいお願願願願消消えないで消えななででこれきたでしょう。 かんじゃんこういうのやばいやばいやばい来た来た来 た, 来 た, 来たこれも来たでしょやっと来たよひよこしいけたんじゃないこれもう消えないでね頼むからやっと来た今ね火がやっとつきましたちょっとほんのにあったかいかもしれない最高だもうね運転することないんでちょっとね ビール飲んじゃいましょうかオッケーよいつも家だったらねスタイルフリー緑のやつなんですけれどもアサヒ銀のやつですねこちらいただきます乾杯とああ、ううまいバカうめえな今日さ もう一番うまい飯を食うためにキャンプね来たんですけど酒も世界一うまいかもこれを簡単ういはいということで、えー、こんな感じでね暖を取りつつビールね飲みながら夜ご飯の時間まで待機してうまいキャンプ飯を食べたいと思いますう いいねこういう絵ああキャンプっぽい、えー、ただいまね、えー、5時を過ぎましてそろそろ夕食の準備をしたいと思います本日の夕飯なんですけどこの麓とっぱらにはあの売店があってねその売店で売っているジビエの、えー、食材を買ってまいりましたまずは鹿ソーセージでございますよいしょ えー、これがこれも、まあ、鹿肉なのかなこれがこま切れですね本日はね、えー、こちらの2種類を食べていこうと思いますそしたらこちらにオリーブオイルとよいしょよいしょでお鍋の中にね、えー、このこま切れを入れていきます、うん、い<笑>これ火通んのかな<笑>で続いてこちらのソーセージと凍ってるよがっつり凍ってる ょちょっと凍っておりましてこれ焼けるかな<笑><笑>こんな感じはいはいううまそうソーセージこれ焼けてないかなまだ1本いってみようかなこんな感じねまあしっかり焼けてはいるっぽいけどねうんこんな感じでいただきます 甘いわ見るわあ味はめちゃめちゃうまいぞこれあのねしっかりジビエうま全然くたみないわこれ も, もういっちゃうか 焦げちゃうしねおい。どうよこれ。うまそうでしょ<笑>う。うわ。やっぱね、こういうところで食う飯は。数倍うまい。うまい。 ううまく食うためにねこれ砂糖塩プレードガリック唐辛子と持ってきているんで塩かけた塩よいしょオッケーこれ黒胡椒とい、うん、いやこんな感じでさこんな感じですよお肉マジうまそうやっべ<笑>いただきます るまっマジか<笑>おべえよりないやんうわバカうめえわ。 フライドオニオン、うん、これ入れようああこれ絶対うめよいしょ、はいちょっと湯気がすげえけど絶対うまいじゃんこんな<笑>最高にうまいわ<笑>あ無限だ無限終わりが見えねい <笑>うまふうやったいやこのねシリーズ今後もね絶対やるわ家じゃねえ味わえないよこのうまみなんかみんながキャンプハマる理由わかるわめっちゃうまいもん人生で初めてキャンプに来てこんなにうまい飯があるんだっていう初体験のねうまいだったわ うん、これ絶対ハマるわバカみたいにうまいなさすがにね 1.5 リッタービール飲んだら眠い<笑>てかごめんね本当にあのキャンプ動画見に来る人ってリラクゼーション的な感じで動画見に来ると思うんですけれども うちのチャンネルのねこのキャンプ動画全くねリラックスできないと思ううんそれだけはごめんって言っとく<笑>まあそもそもがねうまい飯食べるための動画なんでちょっとねそこは許してくださいはいあっくいあ、ビルね 正直普段ね量食わないんでまあ、今日も夜飯晩酌って 100g ぐらい食ったらまあまあもういいかなと思ったんだけどウインナーとこのジビエで合わせてね多分もう 500g ぐらい食ってるわ食い過ぎたあ食い過ぎるぐらいうまい無理だ我慢できないもん<笑>ということでこのね残ったジビエあと5切れなんですけどこれ食べて 残りのねビールを飲んで、今日はもう寝たいと思います。<笑>幸せだな、うん。はい、完食。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ということで、ただいまね、す、え、べ、ー、て食べ物を食べ終えまして、夕食の方は終了いたしました。一日目は。 あとと寝るだけとなりますのでででままた後寒<笑>寒いマジで寒い、うんま、だね時間は夜の7時ぐらいでめっちゃ早いんですけどいやなんかねやることもないのもうね朝日が昇るまでぐっすりとね寝ちゃいたいと思いますもうね酒も飲んだし美味しい料理食べたし今日は こんな感じで寝ちゃいまして明日のね朝食を作って片付けてね、えー、帰りたいと思いますということで、えー、ご視聴いただきありがとうございました、えー、またね後編の方も引き続き見ていただければと思いますのでよろしくお願いしますそれでは、えー、おやすみなさいまぶ し, しい 別にいいのこれマスク置とけ。